いやあの前半ではですね、カンボジアの現状ですとかあのシャンティの事業内容全般的にお話を伺ってまいりましたが後半はですね、難民キャンプを含めたあのお話を聞きたいなと思っております、まあ。シャンティの最初の出だしがカンボジアの難民キャンプというお話もありましたけども、うん、今でも難民キャンプアジアの難民キャンプで活動していると、はい、聞いております。山本さん、よろししくお願いします。うん よろしくお願いします。じゃ、島田えっとシャンティのですね。難民支援について少し紹介させていただきたいと思います、えー、私たちあの1981年にカンボジアの難民キャンプに図書館を設立したのが一番最初の。 えーまあ、団体の設立経緯になっているんですけれどもその後、ラオスの難民キャンプでの活動だったりを経まして2000年に入ってミャンマービルマ難民のですねキャンプそのます。で, その後ですねアフガニスタン難民の支援に関わってくるんですけれども今日は、えー、ミャンマー難民アフガニスタン難民について少し紹介をさせていただきたいと思っています。 最初にタイの難民キャンプのですね紹介をさせていただきますで。こちらのキャンプなんですけれども、タイとミャンマーのですねあの国境沿いに位置しておりまして、こちら1949年、かなり古いキャンプになるんですけれども、少数民族の反政府勢力とミャンマー軍のですね軍事政権による対立によって、えーまあ、あの勃発した紛争によって逃れてきた人たちです。で 公式にただです、ね、難民キャンプとして設立したのは1984年になっております。で、タイ政府の監督のもとにですね、国連機関や国際 NGO がこちらのキャンプで社会サービスを提供してきています。で、日本の NGO、日本でですね、正式にこのキャンプで活動しているのは、あのシャンキのみになっております。 で今、支援しているキャンプ、今も現在もです、ねうん、あの存在しているキャンプというのが、まあ、私たちが支援しているのが7つのキャンプになりまして、えー、昨年9月末の登録ですと、えー、9万1000人ほどの人たちが、えー、おります。で、半分がまああの登録されていて、残 り, 残りがです、ね、まだ未登録というか、まあ、あのステータスレスというような感じ の, あの人たちが。 でこのキャンプはですね、まあ、8, 8割があのカレン族という民族でして、まあ、その他カレン民族、ビルマ族、モン族というさまざまな少数民族の方々がいらっしゃいます。であのこちらのキャンプ、一食住含むですね生活のすべてがあの国際支援によって、えー、成り立っております、うんでえーまあ。制限としましてはですねあのやはり難民キャンプの外に出る。 っていうことがあのできないですとか、あの経済活動がですね、やっぱりあの許されていないという形になっています。で、このキャンプの中なんですけども、基本的には自然に変える素材でしか許可が得られていないので、まあ、こういった写真のようにですね、すぐまあ、潰して元に戻せるようなあのものでできたものしかまあ、ないという状況です。 でえーまあ、私たちはあの教育支援をずっとしているんですけども、キャンプの教育環境っていうのは、まあ、この7か所にある教育施設では、まあ、幼稚園が63園、小学校が29校、中学校が10校、高校が26校、高等教育があの期間が10校あります。 でただ、ですねここの学校で卒業しても仕事に就くってことはできないので、やっぱりそこはモチベーションです、ね、あの関わってきたりとかあの、帰還したりとか、第三国行った時に、まああに、ここでの資格、卒業資格がどう扱われるかといったような問題があります。 でこの間、ですねミャンマーと少数民族の和平プロセスっていうのは、えー、どうなっていたかといいますと2010年の11月にですね総選挙の後です、ねまあとに軍政から民政になっ 皆さんもちょっとあの、ご存知の方は記憶に新しいと思うんですけれども、その時に少数民族との停戦合意っていうのが実は締結されていまして、2015年には、花恋系の団体を含む少数民族8団体、まあ、主な8団体がです、ね、全国停戦協定に調印しています。 でまああのー、これをもとにです、ね、じゃあ、キャンプの皆さんも、えー、そろそろまあ帰還ができるんじゃないかっていうようなあの帰還の動きっていうのも出ていたんですが、まあ、ご存知の通りですね、えー、今年の2月に軍事クーデターで、ま, あ、また再度、この同じ少数民族地域でも軍事衝突が行われています。でこちら、ちょっと後ほど触れたいと思っています。 でえー、波 の, あの方々なんですけれども、えーまあ、ここにあの住んでいても今、4世とか、まあ、そういった5世ぐらいになるんじゃないかなと思うんですが、まあ、タイに帰化するっていうのはこちら、タイ政府が誰ということで許可されている。そうなると、第三国定住で、こちらも今はですねかなりもうあの限りがありまして、えー、なかなかみな皆さんが行けるわけではない。でそうなるとまあ帰還 という選択肢になるんですけれども、まあ、もう長くなりすぎて、祖国には誰もいないし、住んだこともないし、不安が多い、ましてや、政常不安ということで、難民キャンプに滞在したいと考えている人が、実際にはとても多いというふうになっています。 でまあ、こちらのキャンプです、ねおど、訪れた人はわりとのどかでいいねって、まあ、タイの1つの村みたいに見えるんですけれども、これ、実はキャンプと 外, 外の世界をです、ねえー、仕切る、えー、隔てる、えー、こうちょっと壁があるんですけれども、こ, うこんな簡易なものが、実は も, ものすごく大きな難民キャンプと外の、隔てる壁になっています。 でこういったキャンプの中で私たちはの10年から活動してきているんですけれども、まああの2001年にこういった本当にあの簡易なえ素材で1巻目の図書館を作っています。まあやっぱりこの図書館の起源というのはカンボジアの難民で始まったやっぱり食住だけでは。 あの誰だというところをもうあの意識してあの図書館活動っていうのを、えー、行ってきていましてでここではやっぱり難民キャンプ生活が長くなってくる中でやっぱり子どもたちがやっぱアイデンティティだったり自国の、まあ、伝統舞踊だったりとか楽器っていうのを、えー、学べるような。 文化活動を、えー、行ったりとかあとはあの私ずっと子ども向けの活動を多くの国でやってきているんですけどもキャンプの中では高齢者向けの活動もないので、うんまあ、そういった活動を図書館で。 取りり入れたととか、あとはあの若者ですね本当に先ほども就職先がない、まあ、若者もすることがないっていう中で若者に、まあ、ボランティアとしてこういった子どもたち向けの活動になってもらうっていうようなあの育成活動っていうのを行ってきています。 であのこのキャンプ、可憐系の人たちが多いんですけれども、やっぱりあのいろんな民族の方がいて、まあ、そういった方々がですねあの、それぞれの文化を尊重していけるように、継承していけるようにということで、えー、子どもたち向けの難民子ども文化祭というのもあの開催してきています。 でえー、それ以外にもです、ね、あの学校図書室の整備、まあ、あの私たちあの図書館という形で、キャンプの難民キャンプ図書館の支援をしてきているんですけれども、まあ、同時にです、ね、あの学校にもです、ね、こういった図書室の、えー、を閉鎖して、子どもたちがより、まあ、あの本とかいろんな情報に触れるようにというふうにあの行ってきています。 山本さんありがとうございますいやあの今、そのクーデターというかあの昨今のミャンマーのクーデターで、まあ、たくさんの方がこういろいろ逃げたりとかです、ね、されている、まあ、そういう、まあ、あの光景をテレビで見ると、まあ、あの今、国内が混乱しているみたいなイメージがありますけどこの難民キャンプもう4世代が暮らしているもう本当にこう忘れられた難民キャンプに。 ね、なっていると思いますであのあのその国に戻るという選択肢の中でやっぱりそのなかなか受け入れられないのはやっぱりこの4世3世の方たちって祖国に足を踏み入れたことってないんでしょうか あはいそうですねありがとうございます。もうあの4世どころか5世ぐらい行ってるかもしれないんですけれどもあの、本当にここのキャンプで生まれて育って、またあの子供を産んでっていう方もいらっしゃるので、あの本当にあの戻られたことがない方がもうほとんどだと思います。このキャンプの世界しか知らないっていう。 の中しか知らない。はい、しかもこう結合し、まああの威圧的なものではないにしろ、自由がない中での生活っていうお話聞いて、佐藤さんいかがですか？はい、いやあの1949年からだともう70年以上ということですよね。うん、でその世代を重ねる方で、あの今写真でもあの伝統のこう武勇であったり文化をこう受け継いできたということを、あのお見せいただきましたけれども、まあそうしたことのために本当にためにも本当にシャンティーさんがこう用意されているような場所。 みたいなもの学びを打ち継いでいく場所っていうものがすごく大きな役割を果たしたのかなと思いましたありがとうございますで、とは言いつつですね、うん、この2021年2月の軍事あのクーデターの後この難民キャンプの周りがですねどういうふうになったのか気になります山本さんお願いできますかはいありがとうございますあのやっぱりこのキャンプ長くなってきましてここ何年か本当にあの期間のために どうしていくかで実際にあのキャンプの支援というのも激減してきているんですね。でそういった中で、えー、今年のですね2月に、まあ、あの軍事クーデターが、えー、発生をしましてで、まあ、このクーデターに関しては、まあ、皆さんもご存知の通りそういったクーデターの動きに反対する、まあ、民主的な動きとで、えー、それに あのまあ、反対して少数民族の武装勢力などもやっぱりあの軍とまあ衝突したりとか、まあ、そういったことがですねあの各所で行われましてでそういったところから逃れてくる人たちっていうのが今国境沿いにまたあの集まってきています。でまあ、のそういった方々がですねあの えーまあ、今コロナのまあ問題もあるのでっていうところがまあ表向きな大きな理由にはなっているんですけれどもあの実際には国境を越えられていないんですね、まあ、要はもう無理やり戻されているっていうようなあの状況になっています。ですので、まあ、もちろんあのその辺の国境って一つこうあのもうあちら側が見えるような川で つながっているようなところもあるんですけれども、あのそういったところに、まあ、人が、えーまあ、逃げまどっているっていう形になります。で、まああの、国境沿いの私たちがずっと事務所を置いて、キャンプがですねまさにある、まあ、その周辺地域のミ、えー、ャンマー側の、えー、村、まあ、まさに本当に国境に隣接する村の人たちの 村, 村にですね、まああのうん ジャングルの中に隠れながらですね、うん、やっぱり逃げ惑うあの生活を、えー、している人たちっていうのがあの報告されてきています。でまあほにちょっとあのこういう子どもたちの衝撃的な写真が入ってきたりするんですけれども、うん、やっぱりあの、まあ、木の実木のままで逃げてきているので、まあ、食料の。 不安だったりとか、まあ生活必需品だったりとか、まあ医療物資、まあコロナもそうですけれども、この地域、マラリアだったりとか、まあいろんな病気がある。で、まあもちろん子どもたちはこの逃げどっている間、教育等はまあ受けられないっていうような状況になっています。で、ただ、ここはですね、あの、本当にあの支援展開が、まあ非常に制限をされていまして、まあ施設十分な必要な支援が。 あの入っていない状況が続いています。で、なのでやっぱりここはですね、本当に難しい問題なんですが、はい、まあちょっと今後の支援展開ですね、国際社会私たちだけじゃなくて国際社会として考えていかなければいけないと思っています。ありがとうございます。本当にあの難民キャンプの中に入っているまあ日本の唯一の NGO というのが最初のスライドにあったんですけども、まあシャンティとしても多分この 見てる、聞いてる声を伝えていくっていう、あの、役割を担われてるのかなと思いながらお話しました。佐藤さん、この現状を聞いていかがですか いや本当にあのホットニュースというこうパッと流れるニュースだけではなくて日本では扱われてないだけのところにも本当にさまざまなこういう人たちがいるっていうのはその地域だけの問題ではなくて本当に国際社会全体で向き合っていかなければいけない問題だなと感じましたありがとうございます。えっとアフガニスタンに山本さん駐在されてたと聞いたんですけども何年間駐在されてんですかそうですね。約6年ぐらいになります、ねう ありがとうございます。で、これからちょっとそのアフガニスタンでの活動のお話も伺いたいと思います。山本さんお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、私たちあのシャンティの難民支援の中で、本当にこのミャンマーの難民支援とアフガニスタンの難民支援っていうのがあの。 大きな柱になっているんですけれどもあの今現在のですねアフガン難民国内難民にも少し触れさせていただきたいと思いますであの世界でですね2019年末の段階で、まあ、あの難民と言われる人が7950万人 いると言われているんですけれどもそのうちの 68% が 5, 5カ国で占められていると言われています。でかつてアフガニスタンの難民っていうのはあの非常にあのまあ上位だったんですが今世界でシリア、ベネズエラに続いて3番目の270万人程度というふうに言われています。まあ、それでも世界中の難民の8人に1人はアフガニスタン人っていうか あのことになります。で今、この、えー、約です、ね、240万人、ほとんどの難民と言われる方はあの隣国のイランやパキスタンで、えー、暮らしておりまして、えー、アフガニスタン の,、まああの半数以上の難民は子どもだと言われています。で、難民と、あのー、いうあの方々は240万人になるんですけれども、えー まあ、国内にもともと住んでいたところ を, こところを追われた、まあ、いわゆる国内の避難民の方々がいま、えー、だ200万人以上、まあ、いるというふうに言われています。でそういったあのシャンティはですね、アフガニスタン の, あの難民支援からアフガン支援をあの始めているんですね、えー、2001年の 9.11 のあと。 からですねえー、支援を開始しているんですけれども、えー、今日までずっとあの教育支援活動を行ってきていまして、まあ、あの東部地域を中心に、えー、学校建設だったりとかあの絵本の出版紙芝居出版、まあ、図書館の設置っていうような活動をしてきています、えー、ただ近年ですねやはりこの国内避難民 あの帰還民 の, あの問題がです、ね、あの非常に特に東部地域ではあの大きく、えー、なっておりましてあの先ほどの隣国に逃げていた難民の方々が ね、あの強制的に、えー、アフガニスタンに、えー、戻されると帰還を強要されるというのが、まあ、2016年ごろ15年から16年の間にあったんですが、えー、無理やり、まあ、帰ってこ差 さ, されるんですが帰ってこ差 さ, されても、えー、アフガニスタンの国内で住むところがないので、まあ、その人たちがもともといた国内避難民の方々と同様ですね、まあ、あの国内での避難民と。 いう形で、えーまあ、悪環境な、えー、生活を続けているという状況がございますでそういった中で、えー、今あのアフガニスタンでもやはりあの他の国同様、えー、新型コロナウイルスがですねやはり感染拡大を、えー、しておりましてでこちらの、えー、と6月末のですね、えー、データになるんですけれども、まあ、6万人の 方々が感染していますただこれは実際に現地の状況を聞いていますともうデータの把握はですね、はい、検査センターとか医療センター医療施設の公開でですねあのできていないので実際にはもっと多くあの人が、まあ、感染あのしているというふうに、えー、言われていますただこの感染の中でロックダウンとかいろんな政策が来るんですが、はい えー、難民のこの国内難民の方々はあのやっぱり、えー、あすみません住む場所が、まあ、あのないので、まあ、人の家の外のです、ね、地域を借りて、えー、生活していたりしますのでどうしてもあの食料を探しにです、ね、街をさまよ、あ、ったりとか。 こういった避難民、あの機関民の方に、ここに住んでくださいよというのは、国内でキャンプが設置されているわけではないので、本当に皆さんさまよいながら、提供してもらえるところに、こういった形の簡易のですね、えー、家を建てて暮らしているというような状況になっています。 でこういった方々にですね、私たちはあの今、あの食料ですとか、いろんな感染予防のですねグッズのですね、配布等を行っているんですが、あのとにかくあのそういった対象者を見つけるのがとても大変で。はい 現地のコミュニティのですね方々から誰がどこに住んでいるかっていうところをですねあの伺って1世帯どういった方がいるかっていう形で、えー、状況を確認しながら対象者を、えー、見出しているという状況になっています。はい、であの食料支援と同時にですねやっぱりあの感染拡大を、えーまあ、防ぐという。 問題あの防ぐという観点から、まあ、このほとんどの難民の方が、まあ、もう大人も読み書きは全くできないんですね。ですのであの、まあ、文字でいろいろ伝えても難しいので、まあ、こういったポスターで、えー、あの行ったりとか、まあ、マスクとか消毒液も実際には購入できない状況のおうちの方が多いので代替、まあ、案を。あの 伝えたりとかあのしてて行ってますで、まあ、治安も悪いのでなかなかだだあの、えっと、大々的にはできないんですけどもこれもちょっとあの非常に難しい啓発活動なんですがアフガニスタンの方って挨拶する時にこうあのハグをするのが普通なんですけどこ、はい、れは感染拡大のためにやめましょうとか挨拶でもそれは 逆にあの伝統に反するっていう形で、うんえーまあ、あの武装勢力から、まあ、あのそういうことをあの逆に啓発しないようにっていうような声がこなあの出たりとか、まあ、非常にあのそこは、えー、難しいなというふうに感じています。で、まああの、こういったものを配布させていただいたりとか、特に女性への。うんまあはい で今でも、やっぱり女性の多くは、こういったブルカーをですね、かぶって、えー、活動して、あのえー、外に出ざるを得ない。こういったあの家父の、えー、方々だったりとか、女性があの、まあ、世帯主にもきちっとあの食料が行き渡るようにっていったような、まあ、配布会場を分けるとかですね、そういったあの配慮を行ったりとか、まあ、基本的な 啓発活動、まあ、手洗いって言ったようなことを、食料と配布。あの、するのと同時に、行っている。まあ、そういった状況です。はい、ありがとうございます。山本さんも、まあ、現地でいろいろ関わっていて、ま、はあ、い、アフガニスタンも、あの。 それこそ入った当時とまた今またこういう避難民の問題まあ収まらない中でですねまあ感じていることとかなんかあればちょっとお聞きしたいなと思いました。はいありがとうございますあのまあそうですね本当にミャンマーの難民もあのワフガの難民もそうなんですけどあのもちろん今までも本当に厳しい環境で。 あのいらっしゃった方々はたくさんいると思うんですけど、今やはりあの支援がですねやっぱあのこう、まあ、できない状況という、まあ、複雑な環境に置かれているので、まあ、よりですねやっぱり難民の方、避難民の方が置かれている状況っていうのは、まあ、残念ながら悪化してるんじゃないかなと思っています。なななので、えーまあ、いろんなあの複雑な政情 な的な問題だったりとか、まあ、やっぱりなかなかもうキャンプっていうのは逆にあの過去の例からキャンプを作ってしまうとあのうなかなか閉鎖できないからもう最初からキャンプ作らないっていうような考え方でもそれだと本当に住むところもなくさまようしかないっていうまあそういうあの現状。 にあの本当私たちもあの今まで以上に支援の難しさっていうのは感じています。ありがとうございます。あの山本さんもこの NGO に入っての業界に入ってまあアフガニスタンからまあさまざまな国であの。 プロジェクトのご担当されてました。で、山本さんがですね、まあ、なぜ NGO に入ったかとかですか、シャンティに入った、まあ、そこら辺あの気にされている方いるかと思いますので、あの山本さんの方からちょっと背景等々お話しいただければと思います。はい、あありがとうございます。えー、まあ、私はそうですね、まあいろんなあのきっかけになることがあのいろいろ。 あの自分の生きてきた中であったのかなっていうのはいつも思うんですけど、まあ、やっぱり一番大きかったのは学生時代に訪れたやっぱりタイでそこであの訪れた少数民族の村 の, あの、まあ、タイの北部のですね少数民族の村 の,、まああのまあ、貧しい中で、まあ、どうやって発展していくでその時になんか必ずしもやっぱり経済発展をすればこ の, あの彼らが あのその人たち自身として生きていくっていう社会に本当になるのかなっていうのはすごくじあの疑問に感じたんですよね。まあ、でそれてやっぱり子どもたちがこうどうやって自分らしく生きていけるのかっていう、まあ、そこであのちょうど同じタイで活動していた、まあ、シャンティーの。 あの活動に携 わ, れ携わらせていただいて、まあ、都市部の貧困の子どもたちの問題とか山岳地域 の, あの貧困の子どもたちの問題とか目の当たりにして、まあ、やっぱりそういった問題にあの自分自身が、まあ、ちょっとあのしっかりと、まあ、向き合っていきたいっていうふうにすごく現場で感じたのが、はい、最初かなと思ってます。 ありがとうございます。あの、この番組はあの ngo で働きたいというあの方、たちも結構見ていただいております。山本さんからその ngo で働きたいと思ってらっしゃる方へメッセージお願いできますか？はい、えー、っとそうですね。あの、社会課題を解決するためのまあ、あの手段だったりとかまあ、やり方っていうのは色い々ろいろあっていいと思っていますし、本当に様々なアクターが。 あの関わらないと解決できない状況に今 の, あの世の中っていうのはなっていると思います。で、ただその中でやっぱり NGO だからこそできる支援とかあのリーチできる人たちっていうのはやっぱりあの必ずいて、で、えー、まああのそこをですね、まあやっぱり私たちはまあそういったこう大きな支援から漏れがちなあの人たちにあのこう支援をしていくと。 まあ、そういう役割をあの担っているのかなと思っていますので、まあ、ぜひそういう活動をされたいという方はあの参加していただきたいなと思っています。 ありがとうございます。佐藤さん、今のや山本さんのメッセージ、はい、受けていかがですか？はい、<笑>僕もあの元々あの ngo の活動をしていて、あの伝える側に移った人間なんですけれども、やっぱりまずはそこに興味を持って何とかしたいっていう方々に、この現実をまず見ていただきたいと思うんですよね。うん、で、あのそこに携わるということは別にあの苦しいことだけではなくて、すごいたくさんの宝物もいただくような活動があったと思います。今日はちょっと時間がなくて、そこまで伺えないんです。けれども、こうしたところで、こうご縁がつながって、多くの方がどんどんどんどん後輩が。 えくと嬉しいなと感じました。ありがとうございます。であのやっぱりお話を伺ってですね、なんかシャンティのあの活動に興味持ったなとかですね、あの何か参加したいなという方いらっしゃると思います。山本さんの方からそういう方たちに向けて何かメッセージだったり参加方法をお伝え願いますか。はい。あのぜひ私たちあの本当に日本国内で関われることからあの本当に身近な あの活動からさまざまなあの本当に関わり方をあの用意させていただいていますので、ぜひあのホームページに訪れていただきましてあの、支援をしていただけたらと思います。で今現在、本当にあのミャンマー並み、アフガン難民の緊急支援もです、ね、あの呼びかけておりますのであの、ぜひよろしくお願いします。はい ありがとうございます。まずはシャンティ の, あのフェイスブックとかツイッター、ぜひフォローしていただいて、情報をゲットしてもらえればと思います。はい、本当に山本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 佐藤さんもうんょう盛りだくさんのお話、はい、たくさんいただきましたがいかがでしたかそうですね本当にあの時間に制限されなければ一つ一つのスライドでもっとお話をい伺いたかったなということがたくさんあったので<笑>ぜひ皆さんも興味持たれた方は<笑>シャンティさんのホームページなどをチェックしてみてください。 はい、ありがとうございます。で、私もですね、やっぱりあの難民キャンプと非難民という今回リクチでまあお話しいただいて、本当にこう落ち着かないというか地に足がつかないというか、本当祖国なき人々がこの世界にまだまだいるんだなということを改めてあの気づかさ気づきがありました。ありがとうございます。いや、佐藤さんあっという間にう、ね、あの時間が、はい、参りました。